一位に輝いたのは、恋愛ドラマの申し子と呼ばれる人気俳優だという。今回の週刊女性が実施したまだ結婚してほしくない男ランキングでは3位がキング、リンチェプリンスヒーローの4位が竹内高1位が佐藤健という結果にニップ。その中でも佐藤は、これまで恋は続くよどこまでも、TBSK やファーストラブ初恋、ネトフリックス。 など数々の恋愛ドラマに出演し、世の女性を胸キュンさせてきました。そのため、誰のものにもなってほしくないと独身を望む声が集まったようです。芸能記者。そんな佐藤は2月6日、中国の配信サイト、ビリービリー、ビリビ リ, ビリの公式チャンネルにて、横浜中華街を訪れる動画を投稿。その中で、視聴者が佐藤の結婚を想像する一幕があったという。 佐藤は、今回金運や学問などそれぞれの神様にお線香を備えて参拝することができる横浜のボソ病を訪れました。その際、佐藤は健康のほか、結婚や安産の神様を自ら選んで祈りを捧げたのです。佐藤といえば以前から、35歳までに結婚したい、と公言しており、3月には34歳を迎えます。 なので結婚を宣言したタイミングまでは、あと1年ほど。そのため、今回の行動にファンからは、電撃結婚が近そう、予定があるから暗算祈願したのかな。疑問符などと噂されることに。 また、佐藤は現在、ドラマ、恋つず、で、恋人役だった上白石萌音や、義母と娘のブルース、t b s k で、共演した綾瀬はるかとの交際がネットで噂されているほか、ドラマ、100万回言えばよかった、t b s k で、共演中の井上真央とも、撮影裏での近すぎる距離感などから、熱愛が疑われています。これらのことから、 結婚するのはモネちゃんか、マオちゃんか、それとも、と想像を膨らませるファンもいるようです前で芸能記者。果たして佐藤は一部ファンの予想通り、近いうちに結婚を発表することとなるのだろうか。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。